もし、立現実主戦が歪ませて、フィクションレベルになった時を疑問に思っていらっしゃいましたら、ただ、今年の人気ニュースについて更新するべきです。素晴らしい結果を達成できるの極秘兵器をしようことです。キューバの米国大使館で行われました。 外交官たちが音響兵器というものに攻撃されました。今視聴者様はどんな音がされるかどうか見つけ出されます。効果は大変でした。近くにいた人は音の波のせいで頭蓋骨の骨が共鳴されて恐ろしい痛みになってしまいました。 他の人の頭がゴロゴロになっていた立場に吐 か, かせられてしまった。他の人は聴覚の永久損失になれたと思い残しています。音響兵器はもう空速科学ではございません。存在しています。音響兵器は簡単にセメント壁を横切ることができます。写真を見ると、どこまでに効果できるのを確認できます。 画像をご覧になってください。キューバの米国大使館の21委員は仕事を終わらせられてしまいました。本質職員だけを残られました。米国の情報機関たちは怪しいのはキューバ政府だと思われは不条理なことだとおっしゃっています。この攻撃が立教国からやもっと洗練でもっと行動で もっと危険な教会から行われました今はここに小さな部分に縮小されて音響兵器がどんな音がするかどうかを見せて差し上げます直接攻撃のせいで健康脅威を受けて退出させられたの21米国人が聞いたの同じ音を視聴者様は聞きます おすすめはヘッドフォンを使うことです。ボリュームをお上がりください。大使館で聞かれた音と比べて、これは部分の 5% でさえありません。ご想像になさってくださいませ。視聴者は被害者たちの立場にいれば、逃走できない兵器の被害者であれば、どんな感じになるのをご想像してください。壁の裏手に隠られません。 車の下に避難所がないのです。この音を 95% でもっと強く増幅すれば被害者が感じさせられた痛みを土壌してください。 先進国で、モールにはご迷惑をかけてる人を制御するために、とても高く低周波の音が使用されます。もっと高く低周波で、二十歳以下人にとって耐えがたいと思われている音を視聴者は聞きます。 さっきに言ったように、音響兵器はもう空俗科学ではございません。現在の現実です。21世紀の兵器でございます。今ここにあります。動画をお好きになりましたら、どうぞライクして、友達と共有してくださいませ。 毎日、私の Facebook や Twitter と Instagram に面白いコンテンツをアップロードいたします。どうぞ、ご登録してくださいませ。聞かれた音を提供したり、この動画の考えを伝えしたりして、ヘラルド・ブルムルフィールさんに特別な感謝を申し上げます。ドロースでございました。 おやすみなさいませ。